高級ブランド牛なんて食べたことないですけど、頑張りまーすうふふ。子<笑>牛ちゃんとの触れ合いは楽しみですよ。そうなりますね。うわーこれが高級な牛さんなんですね。 プロデューサーさん気が利きますね今日のところは褒めてあげます<笑>とっても美味しいですよねや弥生ちゃんうーんんや弥生ちゃんあ うん、プロデューサー、とても嬉しいです。肉汁ブワーってなってて、うちで食べるお肉と全然違います。でも、家族のことを考えると、私だけお肉を食べちゃうのって悪いなーって。はいはい、走ってきたら疲れたぞ。 プロデューサー、まだイベント始まってないよねうん。自分が本気出したら一瞬で片付いちゃったもんね。でもすっごくお腹が空いたぞ。コンコン。んなんか、いい匂いがするぞ。あ、響さん。 お腹が空いてるなら、この牛串食べませんかえいいのお腹空きすぎてぐーってなっちゃいそうだったんだ。いよや い, や い, い、ありがとう。い, いえ、<笑>あ、でもプロデューサー、そろそろイベントが始まるみたいです。 うくしはまたの機会にお願いしまーすあら、これはいけませんね。ダメプロデューサー少し耳をお借りしますよ。うふふ、あのですね。 出ることまとめてからまた電話しまーすプロデューサーお疲れ様ですみんなで帰りましょうウ<笑>よいちゃん 私と響きさんにはまだ用事があるんです。少しだけ待っていてもらえますか用事ですかはい待ってますいい子ですね。きっと後で家宝があることでしょう。はーい今行きますよ響きさんも準備はいいですか うーん、自分仕事したらまたお腹がすいちゃったぞやる気がムクムク湧いてきたさは早食い競争ーいもっともっと食べて弥生に <笑>む、無理なんかしていませんよ。プ、プロデューサー、ともかさんと響さんすごいです。でも、ちょっとだけ苦しそうかも。 <笑>目的のためなら、私は何だってやり遂げますよ。目的はい。コンテストの優勝商品のブランド牛 10kg。すべて、やよいちゃんに差し上げます。 えっと、そうですけど。10キロあれば、家族みんなでお腹いっぱい食べられるぞほ、本当にいいんですか私がコンテストに出たわけじゃないのに、悪いなって。そんなこと、いいんですよ、やよいちゃん。うん、気にすることないさ。 それに、早食いコンテストで優勝できたのは、やよいのおかげだぞプロデューサー